でなんか引っかかってるのかなって思うわけです、えー、のでのはい圧倒的圧倒 い, い, で い, い多分もう一回落として も, もう一回落としてま、ね、間に合うからですもん ね, ねあまだ来なくて長いねあ、はい、来たうはい来るおしるんですけど、まあ、引っかかってるわけがないってことですねわかりますねまあその素にちゃんと落ちてくればあはいどうもどうも PSP のマチョですリタンです え今回は、はい、ネオジム磁石か。はい。あります、はい。で、これ今、二個くっついてるんですね。そうですね。で、これを今ここに目の前にあるんですけど、筒に。うん。落としていくわけなんですが、うん。はい。まず、えっと、こっちのね。透明の。アクリルパイプの方に、ちょっと落としてみてもらっていいですか。まあ、はい。あまあ、ネオジム磁石をま。はい。落とします。まあ、当たり前のように、ねま、落ちるんですね。そうですよね。これは当たり前なんですけど、はい、もう一つ。 あのこのアクリルパイプと同等の長さの、はいまあ、アルミパイプですねアルミパイプはい用意してあるんですけど、はい、こっちにじゃ同じくネオジム磁石を落とすとどうなるかっていうのを今見てみようと思います、はい、では行きますはいきますかつ、はいまあ、んかつんって音がするんですけど、うん、全然落ちてこな い, <笑>こない<笑><笑>でなんか引っかかってるのかなって思うわけなんですけど実際はゆっくり ゆっくり落ちてるわ、ね、けなんですね。そういうことね、同時に落としてみますか。はい、行きます。せーの、はい。圧倒的。圧倒的。多分もう一回落としても。もう一回落とし て, 落として、ね。間に合うくらいですもね。あ、まだ来なくて。長いね。あ、はい、来た。三倍くらい、もっとか、もっと時間かかるくらいゆっくり落ちるうん。いうことで、うんうん。はい。で、まあ、実際中がね、どういう風に落ちていくのかっていうのを、えっ、ー、と、カメラで撮ってみようと。 せーのはいゆ、えー、っくり落ちてるんですけど、まあ、引っかかってるわけがないってことですねわかりますね、まあ、そうするにちゃんと落ちてくればあ落ちてきた、うん、引っかかってないっていうのがちゃんと証明できましたねゆっくり落ちてきて、はいえー、今上からね中の様子を見てみたんですが、うんえー、実際外側から見た方が違うよくわかるわけですよ ね,、うん、そうだね外から見えないもんねアルミだとなのでま あ, あの外から見える工夫を したえっ、ー、とパイプを持ってきたので、はい、今回使ってみようと思います。はい、でそれがこちらですね。おえっ、ー、と三箇所にアルミホイルをこう巻いてあります。はい、結構えっ、ー、と多めに巻いていて一、はい、箇所に一本まるまる使うくらい。うん、え一箇所に？はい太く巻いてあります。これだったら中の様子がねこのアルミパイプのように見えるんじゃないかということでえっ、ー、と比較で試してみようと思います。はい。 ちょっとこれを外して、はい、同じぐらい大体同じぐらいの高さにセットして、OK ねはい、そしたらあと同時に落として、まあ、違いが、ねはい、落ちる時間に差が出れば、うんえっと、同じような効果が出ている と, いと で, で見えるしねはい、まあ、ちょっと試してみようと思います、ねはい、ではせーので落としますねせーのはい あもうこれで結構終わりますねまあ先ほどゆっくりじゃないですけど、はい、ではもう一回いきましょうせーのはい圧倒的に遅く落ちるわけですでは、えっと、スローでね観察してみようと思いますわ、うん、かりやすそう グリルパイプとアルミホイルでこういう風うに中が見える工夫ができたということで、はいはい、今回はこういう教材の紹介でしたまた次回の動画でお会いしましょう、はい、さようなら<笑>最後のカットこれなんだ<笑><笑><笑><笑>さっきのコアンダ効果の風船たちですね